ご紹介に預かりました三重県津市鈴鹿市を中心に活動していますダンスチームリンです、えー、この犬山初出場で今年の曲2019年の演舞曲「波動」初披露となります精一杯を踊らせていただきます精一杯踊らせていただきますよろしくお願いしますリン波動 時は天正明智の謀反により命絶たれた織田の陣は徳川の命により伊賀を越え敵討ちを決意する<音楽>限りある命 避ける声を終わりなき未来に一家の夢をしんどいといっと胸を張れいざ天井千尋優位が持つとダンスチームに波動を手ごもりが出の声を 激 の, のしを今夢ちゃんが大学目指し行く新天地との先へさ はい、見ていただいた皆様にありがとうございました。